ごご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ちちももで CPU クーラーはこてつという CPU クーラーを使っていますこてつというのは、えー、近藤勇が使っていた刀がこてつって言います今回は、えー、新しい CPU が届いたので、えー、CPU を交換したいと思います CPU の取り外しをししをてみましょう CPU の上に、えー、べっとり、えー、グレー色のものがのなんかぐちゃぐちゃ載ってると思いますけどこれは、えー、グリスというもので CPU と CPU クーラーの間を、えー、隙間なく熱を逃がすためのものですこてつの CPU クーラーは、えー、当時購入した当時はあの結構安かったんですよね でまあこれでいいかと思って買ってみたらどうやら DOSV パワーリポートの雑誌で結構アワードを取ってしまったり価格 c o m もアワードを取られてるみたいで結構いい CPU クーラーだったみたいです今使っている CPU が Core i5 の6500というタイプで 3.2GHz のものです Intel の1151というタイプのソケットで、えー、CPU はただ上に乗っかってるだけなので簡単に、えー、ポンと取り外せます新しく届いた CPU が、えー、Core i7 の 6700K という 4GHz の CPU です新しい CPU の上にシミオンのグリスを塗ってみたいと思いますこれは結構熱伝導がいいみたいです 熱伝導がいいと 熱, 熱をヒートシンク側に逃がしてくれて CPU の発熱を抑えられるという仕組みになってます周りをテープで囲って真ん中にグリスを落とします大体このくらいで十分ですグリスを塗ったのでマザーボードに取り付けていきますヒートシンクを上から乗せて金具でネジをつければ OK です Windows で 6700K の認識をしました。ご視聴ありがとうございました。